Então... はこは外たちが来てくれて二日目ですこれからみんなでどこ行くのイタドリはい、イタドリ行ってきます<笑>はいあ、引かれる引かれるはい、ここで買い出ししてきまーすあイユ売ってますね、あイユ ますあ、えっここ見るやんね。 そです上一個の端っこはあこれ真ん中で手、ね、手が首、手、手、ギリ寄せるくらい。転れれ転がせ転がせせあ、しし い, 惜しい当たったっっ足つまむかもしれないあだ いいキッンのよいいよいいよ。いいよいいよ うん、あちょっとき過ぎちょっ と, ちょっとぎ た, っ た, ちょっとぎたでも取れそうやなあれもうちょっと あ, のあいつに当たらんかったらねはいよろしくは い, い、ねはい、ようこちゃん、はい、ようこちゃん本気い<笑>はいはいはい、はい、<笑>見て見てよ、はい、面白かあ お, おあー音 もうちょっと後ろに行っいっいあやってくるあ、立てて頭のところに。じゃなんかあ ャー的 あ, あ落ちるああ落ち<笑> いいかいいかいいいいいいあ、ああ、ね、あ、あいいいいいい、あ、あ、あ、あ、あ、あしんじゃないいじゃないがどうな浮いとるな<笑><笑>あーあ と, 1回あと1回ある。<笑>ああるあある<笑>じゃあゆうやろうか私 うらーアーちょっと待って。 めっちゃめっちゃちちついにめだったちょっとあの頭一回上げてこっちに寄せるとかあーいやあ。入入入っっっっった入った入ったた<笑> 大丈夫大丈夫大丈夫。 絶対そててうからあ、んお兄ちゃんが横見るよ<笑><笑>毛がい毛がい あ, あー んなんで近づいてくる ゃくし遊と思ったよいい風景だね流れ早いっす、ね<笑><何><笑> やつ食べるの遺体が入るんだ。 いけたはい、なんとかました今日の焼く物はこれですオープンだだんソーセージやらお肉やらいろいろ焼いていきまーすお、あらわざ出たぞよこが<笑> まだ火の準備がかかるみたいですね来た来 た, 来 た, 来た、はい、やー次は子供食べたやつ先がいいかなあ、でもりするし焼って焼い て, 焼いて置いといてあげてそう来たよっていうのがいいかな。 完璧はい、釣りを早くしたいカンパ。そも釣りたい。じゃあ久しぶりや。オッケー、じゃお肉の番はグッチョに任せて釣り堀行きますか。オッケー、行きましょう。釣りだ釣り あっちにはい。 今日で五百回目ですね。そんなにやってないですね。ちゃんと念願の釣り堀どうですか。もう街に街。危険<笑>なやつよ<笑>。あいつらバカですね。いいえですね。<笑> もう群れがいっぱい来たよ。たえ？あ、ちっこいのか。それリリースするやつだな。このいつ釣れるかわかんないっていう。いやでもズクズ ク, ク, クってなる。あ、ズクズクってなる？ これ。魚入っとんの。一匹…一匹はもう…よ。いいっすよ。じゃ、もあ、元気だったね。そ う, うやっと、も思い出、寒い。やっとの思い出。でも、これ美味しいんじゃないですか、やっぱり。絶対美味しい。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。 めっちゃ冷たいめっちゃ冷たいね食べたなん か, なんか焼いてくれたやついやまだ食べよ う, こうあお魚持ってかない切符ドリンクドリンク持って乾杯しよや持ってくださーいあ、それかイダ 行きましょう。うん、あ、いいよーいチュッチュしてみてこれうん、<笑>いい顔あれだろ何を入れようソーセージしか入れるにゃんオクラ入れるオクラオクラ え、今日はマンモスの肉食べてみた。美味しそうですね。匂いはマンモスの肉の匂いがします。いただきます。<笑>ちょっと笑って上手にいけませんね。<笑> これはあなるほどこここれれはは原始人人人の皮肉ででトトモフ<笑>トモそうやねでもこれ何っ<笑>いいねいいねできてる。<笑><笑> ボケ仲 間, 仲間よワンハム家族じゃあさばいていきましょうかっえー、っとねそうだあそこにさまな板あるや1個まな板 あ, るあれこれこれそうだここにかかってるまな板1個ゲットして2人はまな板をゲットしたいはいじゃあさばくのこっちで行こうこっちだからまな板をゲットした OK 行きましょう さばいていこううん、さばいていこ う, いいこうそうだ、さばいた こ, ことあるあるよしやっていこうそこよ<笑>こっち、切って。ここかなここかここかうん、じゃあまず体ラナ個選んであ、頭切って、お腹切って、内臓を取り出すだけす そ, うそうそう、それでオッケー行くよじゃあこういついただくとこわいそう肩。あ、こいつ キッペンまっすぐギュッて滑らせてみそうそう前に滑らすようにいけるいける OK そうそうそうそうそうそうほんで最後は骨のところはグッて包丁してみうんそうで通り越したらまたスースーってあいい感じよ OKOK オッケーキペン縦に一回腹切ってそこから腹出そう あのそれあと自分が危ないからいや指を指気をつけてねもういっちゃいますなるほど大丈 こ, こに流してていいよ下にバケツあるから、ね、受けてくれる塗る塗るはいあいけたいけたオッケーあちょっとゲストラバージングだねここからゲストあちょっとゲストラバージン匂い入いだぞイカ洗ってうん。 あーれちゃっ た, ゃったあ臭く自分の手もちょっと臭いいいい、もんんねわかかかりまーへあ、あ、あ、出たあこれあって、ま、オッケーあいいよううなな入綺麗にじゃあ水であとはちょっと気もある 気をつけてね。綺麗綺麗なった。できました。綺麗綺麗だね。上手にできこれこれちょっ と, 落とす、うん、ここか。ここじゃないよ綺麗。ここに流せばいいよ。下にねダルが。下にザルが置けてあるから。 人でさ順番に切るっていうのはどう 黒ははどどんなななななのあくやあの匂い、ね、ちょっとなくくないいいいがう臭臭臭臭やねくくエクストラバージンじゃああとでもう。 <笑><笑>あんた今の攻撃をすることによって二人に狙われるという非常にっはい、自分にねューどうて滑る<笑>そうね。